共に歩む道などありません。どうも、政治いろいろの学部です。政治と民間交流は別とも言われていますが、率直に言ってまだこんなことをやってるのと思ってしまいますね。韓国で、韓日交流お祭りが開催されたというニュースです。連合ニュースの記事を引用します。 韓国と日本の最大規模の文化交流イベント、韓日交流お祭り2 0 2 1ソウル」が5日にソウルの総合展示場 COEX で開催された。今年は会えなくても共に歩もうをテーマに、オンラインとオフラインを並行する形で開かれた。第1部ではオープニング講演に続き、孫玄祝実行委員長が開会の辞を述べた。 韓国のフォークロックバンド、旅行スケッチの講演も行われた。第2部では、日本のバーチャル歌手、初音ミク、オリエンタルサウンドチームの、龍馬40層、韓国のフュージョン国学伝統音楽チーム、美男がそれぞれ講演を行った。ハイライトの第3部では、日本のアイドルグループ、フェスティブと韓国の次世代アイドルグループ、 TO1 がパフォーマンスを披露し、日本舞踏団のゲイマルザ、韓国伝統舞踏団のハンヌリ舞踏団による講演も行われた。とのことです。共に歩もうと言っていますが、一体共にどんな道を歩もうというつもりなんでしょうね。反日を国税としている国と共に歩む道など全くないと思うんですが。 この手のイベントには日本側はある意味もう飽き飽きしており、またかと思う人が多いと思われます。仲良くしようと韓国が言ってきている時は、ほぼ 100% 俺の言うことを聞けと同意義であり、洋日のための露骨な擦り寄りとしか思えません。実際このような日韓交流のイベントを開催しました。韓国は日本と仲良くしたいと心から思っています。 という類のニュースの裏で、本当の韓国人の心情とも言えるもう一つのニュースも報道されているんです。こちらはワウコリアの記事を一部引用して紹介いたします。共に民主党、与党の大統領選候補選出のための巡回党内選挙の初舞台であるチュンチョン地域でイ・ジェミョン候補が圧勝した。大統領選挙の キャスティングボードとされるチュンチョン地域において過半数の得票に成功したことで一時で過半数の得票をして決戦投票なしに勝利するというイ・ジェミョン候補の直行戦略にも弾みがつくことになった。また、投信が強く反映される権利党員投票でも一般世論調査の結果と大きく変わらないことが分かった。前日のテジョン 春春南部の地域に続き、一般の民心と党心は大きく変わらないと解釈される結果が出たことになる。大議員投票では、イ・ジェミョン候補の得票率が 43.87%、イ・ナニョン候補 41.94% で拮抗した。このほかチョン・セギュン候補 8.82%、チュ・ミエ候補 2.58%、 キム・ドゥガン候補 2.58%、パク・ヨンジン候補 0.22% の順だった。とのことです。イ・ジェミョン候補は各地域で軒並み 50% を超える支持率を集めており、2位のイ・ナニョン候補の得票率が 30% にも届かないところを見ると、文字通り圧勝と言ってよく、このままイ・ジェミョン候補が 共に民主党の統一候補となる公算が非常に高いです。イ・ジェミョン候補はその過激な発言から韓国のトランプとも言われており、ムン・ジェイン大統領以上の反日化として知られています。2017年には自身の Facebook に日本は適正国家だ。日本が軍事大国化した場合、最初の攻撃対象となるのは朝鮮半島だなどという投稿したことで知られています。 その他にも、イ・ジェミオン候補による過激な反日発言は枚挙に糸間がありませんが、その一方で、2020年11月には東京新聞のインタビューで、私が日本に対して敵対的だとの見方があるが、それは違う。韓日は密接な関係にあり、互いに無視できない、などと語っています。要するに、イ・ジェミオン候補とは、ただの人気取りのためだけに、 国内向けには勇ましい反日発言を繰り返すものの、国外に対しては強いことは何一つ言えない。脊髄反射で愚かな反応を繰り返す。自己顕示欲だけは異常に強いが勇気が伴わないという、いかにも韓国人といった三流以下の政治家でしかないと思われるわけです。このような人物に例えられるとは、トランプ元大統領も侵害者でしょうね。そして、 このような人物の正体も見抜けず、反日だというだけで 50% もの支持を集められるのが韓国という国なのです。イ・ジェミョン候補という資料も思想も何もなく、ただ己の欲望と気持ち良さのためだけに過激な反日発言を繰り返す人物に、過半数を超える支持が集まるような韓国という国と、一体どんな共に歩む道があるというのでしょうか。ちなみに、この韓日交流お祭り、 9月11日のオンラインステージプログラムを見ると、これも反日課として有名なカン・チャン・イル大使が開会メッセージを出しています。しかし、さすがにお人よしも日本もいい加減分かってきたと言っていいような気もします。韓国側では、連合ニュースのような主要メディアが開催について報じていますが、日本側では今のところ主要ニュースでは報じられていない模様です。2017年の 日韓交流お祭りの協賛者を見ると、日本からも、白鳳堂、三菱商事、石川島張間重工業、朝日ビール、住友化学など、韓国企業に混じって多数の日本企業が協賛を行っていることがわかります。一番トップに白鳳堂、すぐ下に三菱商事、一つ飛ばしてその下に石川島張間重工業と朝日ビールが並ぶという表示の仕方をされており、もしこれが、 協賛金の高によるものだとすれば日本企業も相当金を出したのではと思われる表示の仕方ですこれに対し2021年の協産者を見るとトップは lg や cj ヒョソン、ロッテケミカルという韓国企業がずらっと並んでいます日本企業はこの下に日立三菱三井が並びますが一番上ではないですね 三菱商事が共産しているのはちょっと残念ではありますね。自称元徴用工で同じ三菱グループの三菱重工が不当に進められているんですから、ここは同じグループとして補調を合わせてもらいたかったものです。まだこのようなイベントに共産する日本企業があること自体は非常に残念ではあるものの、2017年に比べれば少しマシな状態にはなってきつつあるのではないでしょうか。 いくら仲が良いアピールをしようとも、イ・ジェミョン候補のような反日化が過半数の支持を集めているというのが韓国の正体です。この揺るぎない事実を覆い隠すことなく、白日のもとにさらけ出していく必要があるんではないでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも、